神奈川県人権啓発センター及び自転車です。たまには、自転車のウェブサイトのね、記事の話をいたしたいと思います。今回は令和2年度補助金負担金調書というこの書類に関するものなんですけども、これ、とある自治体の補助金ですね、えー、補助金等の名称、自治会融和対策事業。で支出先が自治会、 手段自治会融和対策事業の補助、地区住民、意図同和問題解決のためのさまざまな啓発活動および交流活動ということで、うん、なんでね、融和っていう言葉を使っているのか、ちょっと分かんないんだけども、まあ、実際はこれは同和対策の予算で、まあ、常識的に考えれば、この自治会っていうのは、同和地区の自治会ですね、さあ、どこの自治会なんでしょうっていうことなんだけども、この下の方にね、書いてあるんですね。課題とか改善状況 っていうのがあって国の童話対策事業は初期の目的を達成し一般対策へと行こうちょっと途中の部分省略しますねずっと下の方にですね 地方改善対策事業、柳町自治会って書いてあるんですね。自治会融和対策。これ以前はね、柳町自治会融和対策事業補助金っていうね、まさにそのままの名前で、まあ柳町が対象なんです。で、柳町っていうのはね、関市にある、まあ部落なんですね。これ全国部落調査にも載っててね、昔の記録だと二十何件とかあるんで、そんな大きな村ではないですね。元は、 なんかね、こう、メンタ玉みたいな、ちょっと不思議な形をしたブラフなんですね、この過去の航空写真で経過を見るとね、結構よそからの住民も入ってますね、22点じゃないですね、今、もっと増えてますね、どうも宅地開発がされたりして、まあ実際、どれくらい古くからの住民があるのかっていうのは分かんないけども、でも、まあ多分この自治会って、 っていうのは、そのまあ、大体はこう昔からの住民なんだと思うんですね、で年間の予算が17万1000いうものです、でね、向上しているとか、まあ、とにかくここにね、評価チェックがあるんだけども、評価チェックは、まあ、適当とかね、達成できている目的についてとか、まあ、そういう風に書いてあるんだけども、なぜかね、赤字の部分があるんですね、で下のところね、これちょっとね、この課題っていうのを見てみると、 関市の上記事業は補助金の申請、実績報告等の事務手続き等は地域の実情から市の担当者が事務手続きを行っているのが現状。加えて、事業及びし つ, つ内容も不透明な部分が多く、事業の有効性があるのかは疑問ということで、あれ、有効性に疑問って書いてあるから、あれ、あれ、あれと。適当とかね。 達成できている。なんかこのあたりの記述と矛盾しているような気がするんですよね。でね、これがその詳細な決算内容なんですね。これこれこれ。これですね。これです。17万1000円が支払われてて、まあこういったね、活動内容が書いてあるんです。ただ、これも、まあ市の職員が書いたっていうことになるんですかね。で、決算書があるんですけども、これね、 見ていただくと、あれと思う人もいるかもしれない、きっちり使い切ってるっていうことで、いや、こういうことがあるのかなっていうところですね、この合計額がね、本当にきっちり、もうきっちり揃ってるんですよ、こんなことありえるのかっていうところですね、でね、これだけじゃないんです、実は他にもですね、ブラック解放同盟にもお金出てるんですね、で、こっちにもね、決算書があるんですけども、ちょっと見てみますか。 決算書、これですね、こちらに関しては、予算額と決算額は全く同じなんですよ。でしかも、1000円以下の、これ、端数ないですよね。で、こっちは、なんとね、童話会にも出てます、自由童話会ですね、これっちは自由童話会なんですけども、こっちもですね、えー、こうやって見ると、決算額あるんですけども、ほらほらほらほらほら、もう、 予算額、決算額は全く同じ、まあ、ちょっと違いもあるところもあるんだけども、でも、ね、こうやって見ると、もう1000円単位でぴったりですよね、だからこんな端数がないっていうこと、ありえるのかっていうところなんですよね、まあ、普通はありえないでしょうっていうことで、実際、関心も聞いてみたんだけども、まあ実際ね、その担当者の人が書いたそうなんです、こうやって問題があるっていうことを。 だから、まあ、実際、いろいろ問題があることはあるらしいんですよ、事務をその職員がやってるってことに関しては、まあ、一応ね、まるまる全部そのやってるっていうよりは、一応は自治会 の, その担当というか、まあ、自治会長と一緒にまあ手伝ってるっていう、まあ、そういう意味だっていうふうにはおっしゃってましたけども、どちらにしろね、やっぱり、いろいろどんぶり勘定だったりとか、まあ、不審な点があることは間違いないんですよね。 であとは、まあ、解放同盟だとか、その同和会の、まあ、補助金っていうのも、まあ、いかにもまあどんぶり勘定というか、いいか減にやってるんじゃないかっていうところなんですよね、ただ、同和会、解放同盟に関しては、一応、事務所があって、ですね事務方がやってるらしいんですよ、団体の。うん、だけど、まあ、これに関しては、ですね、まあ、少なくとも、関市としても、まあ、問題があるということは認識してるということなんですね。 ただね、その自転車というか、まあ、本チャンネル的に問題だと思うのは、ですねこの書類ね、実はですねこれ、今ね、これ、ウェブサイトでね、えー、関市のウェブサイトで検索してみたら出てくると思うんだけども、今、この部分が消されてるんですよで、赤字も黒字になってます、つまりね、多分この問題があるとか、あと特にね、この柳町って書いてあるのを消したかったんですね。 あと他にもね、これ、柳町って書いてある書類って、他にもね、関市のウェブサイトに上がってたんだけども、もうことごとくね、柳町の部分がなくなってます、あの消されてます、まあ、これ、とある関市の方なのかな、情報公開請求したんですよ。で、その瞬間になんか消されたって言いますから、だから、まあ、いざね、言われたら、あこれはまずいっていうことで、 えー、公文書こう、ね、改ざんという か,、まあいうかねまあ、修正したんでしょうね、これね、いや、まあ、解放同盟とかね、解放同盟の赤支部とか、自由同和解の赤支部っていうとことに関しては名前は出 て, 出てるんだけども、この自治会名は出てないんですよね、で本来ね、情報公開請求すると、団体名っていうのはね、基本消されないものなんですよ、個人名っていうのは個人情報っていうことで消されるんだけども。 まあ、あの公共工事なんか経験ある人はわかると思うんだけども、公共工事をやると当然、業者名って公開されるんですよね。 うん、その団体として、あ, あるいはまあ事業者として税金を受け取ってるっていう場合は、当然、その名前っていうのは出されるわけです、そうしないとやっぱり税金の使途の透明性という部分で問題があるので、だから自治会も当然、これ、団体でね、まあ、事業主体なので、公開されるっていうのが普通なんですけども、まあ、普通じゃないことが行われてる、まあ、特に普通じゃないのは、やっぱ途中で消されるっていうのは、いかにもね。 ちょっと怪しいですよねだから、それは童話対策だからってことなんです、童話地区だって分かってしまうから消されたっていうことなんだけども、するとですね、これ、解放同盟にしても、自由童話会にしても、その支部の名称に童話地区の名前入れたら消されるのかっていう話になるわけです。 ということは、まあ、その他ね、いろんな団体にしても、じゃあ、団体名に同和地区の名前入れといたら、こうやって黒塗りにされるのかっていうところなんですよね、それやっぱおかしいと思うんですよね、そういうことをすること自体が、もう同和地区だっていうことを言ってることになるし、でいかにもね、不透明な扱いをしてるっていうことを、すね自ら証明してしまうと思うんですよね。 だから、童話地区というものが、なんか後ろ暗いことの隠れみのに利用されてしまうんじゃないかというあたりで問題提起したいしね、僕はあの、まあ、裁判やってることもあるんですよ、その全国部落調査ね、その部落地名出すことがプライバシー侵害だとか、そうやって、まあ、裁判所に、まあ、第一審ではね、そういうふうに言われてるんだけども、じゃあ、その理屈からすると、やっぱりじゃあ、その童話対策なんかで公金が出ても、じゃあ消してくださいっていうことになるし。 まあ、関市はね、まあ、今までだったらこうやって柳町って言って出してたわけだけども、まあ、当然これも消さないといけないということになってしまうわけです、まあ、解放同盟とかね、まあ、裁判所にしてもその、いやいや、一覧だから、全国の一覧だからダメなんだとかね、広く知られてるからダメなんだとか言って、そうやって言い訳してるけどね、まあ、あるいはその、その金儲けのために、ね、バンバン売ってやろうみたいなことを僕は言ってるのはまずいみたいなことは言ってるけども、でもそれ関係ないっていうことでしょ、結局は。 結局は、その童話地区の地名出したらプライバシー侵害だっていう理屈だったら当然、こういうものも黒塗りにされるってことになるわけです、そんな目的がどうこうなんてそんな言い訳通らないですよね、結局、童話事業っていうのは不透明にやるしかないっていうことなんですよね、じゃあこういうのおかしいですよっていうふうに、じゃあ声を上げる場合、どうしたらいいんですかね。 例えば市民の方だったり、市議会議員の人だったり、こんな同和地区のね補助金で、こんなね不透明なのはおかしいですよと、風呂塗りなんておかしいですよ、この会計もいい加減じゃないですかっていうふうに指摘する場合、どうすればいいんでしょうかね、じゃあ、どこの自治会かっていうことも言わずに取り上げるんですかね、いや、まあそんなこと言わなくてもいいじゃないかと、自治会名特定しなくてもいいじゃないですかっていうふうに言うかもしれないけども。 あそうなんですかでも本当に適正かどうかっていうのをね確認しようと思ったらじゃあ実際その自治会に行ってみてね自治会長に事情を聞いたりっていうことも当然それはやるべきなんですよだってじゃあその補助金を受けてる自治会本人の事情も聞かないでね。 そそれれでで決めるっていいうのもそれもおかかしなな話じゃないですかやっぱり自治会長さん自治会どこなのか自治会長さん誰なのかっていうのを特定して、まあ、議員さんだったらねじゃあ実際訪れて聞いてみてでやっぱり問題あるんだったらやっぱこれは改善しないといけないなとで自治会側にも言い分があるんだったらじゃあそのね言い分をちゃんと聞きましょうとあの そ, のその言い分を聞いた上で適 正, 適正になるようにしましょうっていうような活動をするべきなんだけどもこうやってね うん、地名自体も消してしまおうっていうことになると、もう訳 わ, わかんないじゃないですか。うん、ど、どんな風に判断するんですかと、うん。ということで、まあやっぱりその、ブ落名は隠すべきっていう弊害が出てしまってるんじゃないかなというふうに私は思いました。ということで、ね、まあまあまあこういうことがね、いまだにあるということで、まあそもそもね、その、これ見てる方にとってはですね、いやこんな補助金がね、その、童話地区の その自治会に対してこんなね融和対策っていってこんなね 補助金が令和の今、2022年にもこんなふうに出てるんだなんて、まさかこんなことがあるんだって思った方も多いと思いますよ。だって解放同盟とかの人なんてね、いやーあの、もう特権はない、その動画対策は2002年度で終わってるんだって言ってるけども、終わってないじゃないですか、これ見たら。ね、国の童話対策事業が終わっても、その関市でね、自治体が独自にやってるって言ってるわけだから、結局、自治体は独自にやってるわけですよ、動画対策を。で、それはあの利権なわけです。利権なわけ ですなんで利権なのかっていうと、あの権利っていうのは、ね、ちゃんと公平に与えられるものが権利なんですよ、だけど、特定のね、特定の一部の人たちが利益を得るものっていうのは利権なんです、だからこれなんか利権ですよね、同和地区の自治会に。 お金が出てるって、まあ、特定のね、一部の人たちだけにお金が出てる、これは利権ですよね。で、なおさらこうやってね、不透明なことがされてるんだったら、なおさら利権ですよね、本当に。その自治会の中で、じゃあ、柳町の人全体が利益を享受できてるのかって、ちょっとわかんないですよね。本当、あの一部の人が私腹を肥やしてるっていう可能性もあるわけです。まあ、そうでなかったら失礼かもしれないけども、でもやっぱり不透明なのは間違いないわけです。ということで、えー、こういうことがいまだにありますというお話でした。